逆走プリウスミサイル、逆走インカずとハりアーというわけでおはようございます。ただいま和歌山県に入りました。騒厳な夜明けの雲海を走り抜けております。本日は、熊野三山と呼ばれる神社3つを参拝した後、伊勢神宮に寄って帰ろうと思います。和歌山の南端、とても遠いイメージがあるが、朝2時くらいに出発してサクサク巡るなら、伊勢神宮込みで日帰りが可能なのを証明するぜ。 ゴミと書いてしまいましたが、高速道路で伊勢から先をショートカットするなら、ゴミクソ退屈な一本道の主要走行が必要になります。ちょうど今映っているのが、帰りの方の道です。雪は早朝で100キロ以上出せたのですが、帰りは70ちょいで頭打ち。体感距離は2倍。退屈で死ぬ。 トンネルをぶち抜いて谷の上に橋をかけ新幹線のようにつないでくれるのはいいが新東名を和歌山の水で薄めてる自動追従付きのクルーズコントロールは最低限必須でしょうな冒頭に1分とってうだうだ言わなきゃいけないほどこの区間は退屈で殺人的だ法定速度なんか守ってたら人間の方の限界が迫るこの区間ってほとんどサービスエリアないんだよね退屈で死ぬかと思った 端っこの方に止めて仮眠させていただきますよ。こずれで行くような場所かわからないが、2列目に吊り下げる用のテレビつけて、鬼滅の刃を流しておくんだぞ。鬼滅ってもう古いんじゃないかなぁ、なんて言ってたら鬼頭というところに来ました。 断崖絶壁に道が整備されてて半島沿いに一周できるんですよ私は1年ほど前に雨の中奥まで行きましたが遠くまで行ったせいで帰り道も長くなって後悔しました食らったら死にそうな波の音やワイルド岩石はいいけど注意そんなトンネルを抜けると海岸線が一気に眼全に広がりますようこそ和歌山へ基本的にこの海と共に旅路を過ごすことになるぜ原住民さんの生活が羨ましい数十キロだまさかの原住民扱い 確かに山包囲が海に包囲されてて、ずっと山ばかり続くけども、しばらく進むと、左が森の壁になっている、いかにもネズミ取り合ってそうな白点線の直線が続きます。真横が海である点を除けば、地方都市の夕方むっちゃ渋滞する国道、そこから施設間の距離を伸ばした感じの道だ。何個か道の駅があります。入ってみましょうか。朝日がまぶしいですね。9月に入ったばかり、太陽光線がまだまだ暑い。雨上がりって感じだな。 カーボン調は天性の飴男なのに、この日は奇跡的に晴れてた。YouTube を3回目の審査に出して、暇を持て余してて、しょうがないから熊野に神田のに行くか、そんなノリで出かけることにしたのですが、実はこの旅の前日、出発を決めた後の15分のお昼寝中に審査合格メールが届いていたんですね。バカみたいな偶然ですね。こういう体験の積み重ねで、人は神を信じるようになるんだなと。来年も行こうぜ初詣で、人混みの中でコロナ収束を願って、密になってて草。さ、 さて実は、チ大社が朝8時オープンだったので、時間調整も兼ね、ぶつぶつ川という、日本一短い川に先に行くことにしました。600キロ以上の旅路の中の、たった20キロの寄り道で動画ネタ1本分、理想の参拝順からは外れてしまうがな。 バイパスを降りてきて、1箇所目の那智大社までしばし山登り、バスツアーと観光客よ、ここで食って帰と言わんばかりの、そこそこ大きいお土産屋さんがありますね。コロナで死滅したであろう試食文化、あれがどれほど売り上げに貢献していたのかは疑問だぜ。ビジネスに遊びはいらない。売れるか、売れないか、それだけだ。さて上がってまいりました、那智の滝に一番近い駐車場です。 このなき大社のところ、行こうと思って調べればわかるが、駐車場がめんどくさいぜ。私は悩んだ結果、800円払って、一番上の、一番近い駐車場に止めることにしました。ここを右ですね。駐車場代というか、防災道路通行料として800円らしいです。すごい急勾配なので、マニュアル車で来た方は、ここで金払った後の再発進だけで、鈴鹿一周分くらいは、クラッチすり減らすかもしれませんね。そしてここから先がまたひどいんだ。 狭い、急勾配、急カーブ、すべて揃っている。コーナーミラーの見落とされ防止のため、ヘッドライトをフォグランプまで光らせておくことをお勧めします。いいのは料金所の前後だけ、いきなり思うよ。え、この道大丈夫なの大柄な SUV で来ても、オフロード性能はこれっぽっちも活かせずに、すれ違いで難儀して終わりそうだよな。 そしてもちろんご想像の通り、これだけの急勾配をすれ違いつつ登ってたら、行って帰るだけで、ニュルきた一周分はクラッチを消耗する。そして最初の左急勾配の U ターン、先が見えない。プリウスでも左足元の視界がない。後ろからは軽自動車が追い上げてくる。こんな状況ですがペースアップします。んで大事なことを言ってなかった。神社の入り口の鳥居と、土産物店。あとナチの滝へのアクセス。それを考えると、わざわざ頂上まで行く意味があるのか迷いますね。 私は3杯だけして、サクッと買えるつもりだったからいいけど、それだよな、300円くらい余計に払っても、サクッと済ませたい人向けって感じだな。散策を楽しむなら防災道路下を選んだ方がいい。赤い塔のような鮮やかな建物のところで、右へと曲がっていきます。狭いもんですねー、1FJ クルーザー分くらいしかないです。R3 5持ってたとしても、乗っては来なかっただろうな、設地はこういうのばかりだ。撮影時は朝の8時を少し過ぎた頃、 こんな山奥朝早くから、現地の方は活発に働いていらっしゃいました。まあこっちは2時起き出発だけどな。登ってきた甲斐がある。荘厳な景色だ。何より山の色の深さがいい。なんか清水寺みたいだな。日差しは暑いんだけど、高所ゆえ涼しい風が吹く。 暑さを涼しめる気候っていうのかな気持ちのいい場所だ雨男がどこへ行ったんだっていうくらいの晴れ空だな奥には夏の滝も見えますね映像だと小さく見えるけど実物だと山1個分の高さを大量の水が流れ落ちている私が松尾芭蕉だったら絶対一句読んでた文明の暮らしを山の向こうに隠して深緑の森の声を聞いて終始 勝手に動画が撮れる感じじゃなかったんですよねこのまま次の地点に向かいましょう相変わらず険しいよ防災道路というか道路そのものが口災害だよむっ早いランエボが下ってきてるないつもなら先に行かせるところだがこの道だからなせっかくだし先行するかリアサイドについているエンブレムはガズーレーシングの r だ俺の r についてこれるか重量級の phv でダウンヒルかタイヤはレグのあまり余裕はないな グリップの限界が見え隠れする展開になりそうだ。路面はハーフウェットところどころ荒れていて、両輪の設置バランスは安定しない。すでに累積運転時間は6時間に迫る。長旅中であることをわきまえたリスクマネジメントが必要だ。 ブレーキングは余裕を残す。圧倒的な加速力の差は、この勾配と曲がりを前に消える。どこまで攻めるか、何をもって限界とするか、バチ当たりなことすんじゃねえよ。ただ長期的に飛ばすな、全てをコントロールするんだ左の発展の向こう、障害物なし、寄せられる。右の U ターン、カーブの形が変則的だな、途中で直線的にブレーキングできそうだ。対向車なし、ガードレールまでの隙間は詰められる。後ろのランエボ、ちゃんとついてくるが、ハザードは急速点滅してタイヤが丸レベルで 走っててるせいいいか近づいては来ないな行動を流すだけならレブので十分1年前の俺はそう思っていただが現実はそうではなかった ベースアップしていくうち、瞬間的にタイヤグリップの限界が顔を覗かせる。ホイールベースが長い FF で、万人向けにアンダーステア傾向のセッティングがされた GR プリウスでは、アンダーステアのマシンを、荷重移動で円に向かせて飛び込ませるしかない。純粋に、タイヤグリップと、車重とのバランスでコーナリング限界が決まってしまうんだ。どう走らせてもオーバーステアの兆候すら現れない。すべてを制御化に置いたハイスピードクルーズでも、タイヤの余力に大きな余裕はないのだ。特にブレイスパッド交換によって上がった精度 これにタイヤグリップが追いついていないバランスを崩しているなんていう遊びをやっていたら前のプリウスに追いついてしまいました次にタイヤを交換するときはホイールと一緒がいいんだけど好きなのを選んだら50万以上かかりそうだベストモータリングの軍際企画並みに攻め込んでたせいで忘れてたけど相談に箇所目に向かっていたんだ向かう悪魔の早玉大社 まあすぐですよ夏休み明けの平日だから空いてたけど今回の目的地駐車場があんまりない感じなんですよねコロナ禍でマイカーが売れたそうじゃないか駐車場所と追い越し車線の混雑がますます激しくなりそうでうんざりだな美しい海ですね視界の上側に海が広がる絶景の道というのは日本各地でもそこそこ珍しいですよ運転も顔面も崩壊してるシトロ園のデスボックスに絡まれてだるかったですがなんとか企画まで来ましたというかこの道コッパ 見通し最悪で一時停止も誰も守らなさそうで、交通事故不可避ですわ。気をつけろ、64馬力の殺人暴走ボックスがバッこしてるしだた。600馬力より60馬力の方が運転も殺人的で危ない。微妙に混んでるしさっきのランエボの隣に止めちゃったのですが、b b s のホイールで公開。例に習ってというか、あちこちに人がいて動画撮る感じじゃなかったので、すぐに再出発です。熊野本宮大社まで、川沿いのワインディングをひたすら流していきます。は ど こ, こに止めてるんだお前危ないだろクソがいきなりドア開けてきそうだしあの車か64馬力の方が600馬力よりよっぽどよっぽど殺人的定期よく名古屋走りって言われるけど日本中を走ってると全国普通の裏ゴミなんだよな交通死亡事故の大半は時速40キロ以下で起きてるさっきのインシデントからわかる通りですよねはあいつ逆走してきたか見間違いや記憶間違いはない これは現実だ。映像で見返してみてもやっぱりそうだ。運転技術というのを知らないくせに、脅して飛ばすばかりの社会悪海外のドラレコ基地がまとめ動画で晒されてる人と、運転手の知能レベルが同じ。レクサス RX も名古屋じゃ同じ感じだが、都市型 SUV が笑わせるぜ。そんな運転で通勤の足以上になれるのかよ。安さは中国スタートアップに負ける。状況は不利になる一方。そういえば、近代のアイオニック5に、日産のアリアが受注数で負けてるらしいな。 b y d の台頭もあるし、これ中国韓国に負けそうだぞ。待って、今ラブホ走ってなかった各地で充電渋滞が起きてる EV の話はさておき、なんやかんやつきましたよ。ワインディングの滑走なので、体感的には一瞬ですね。暑いが、全体的に空いててラッキーだぜ。この地点で時刻10時。スタートが早いから余裕ありますね。階段は右側通行。下り専用とか書いてあるから、一瞬登れないかと思った。0.180 神社分くらいの階段だな、サクッと登れるぜ。 2000円でカラスのお守りを買いました。金ピカで大きい、ご利益ありそうです。楽天のお守り入れ、おすすめだぜ。本殿内は撮影禁止だったが、周りなら大丈夫だろう。昔水害で、ここら辺流されちゃったらしいんですね。それで山の上に移転したそうなのですが、跡地の方が近くにあるので、行ってみようと思います。熱いどこに字幕出してるんだよ、バチ当たるぞ。大きな鳥居ですね。エヴァンゲリオンでも引っこ抜けないと思います。神社の鳥居の中では、戦艦マト級のサイズで圧巻です。 米を作っているのですね。レンチンご飯か、すき家の牛丼しか食べない私には無縁のお米。境内撮影禁止らしいし、このまま再出発するか。ここから伊勢神宮の下空内空にそれぞれ寄って、後は帰るだけというのが私のプラン。せっかくだし、別の道を通って帰りましょうか。暑い中でカイトリーを見に行ったせいで、今11時。ここで左折。永遠に続くように感じるワインディング。それが和歌山のドライブ旅行あるある。前のセダンに続いてここで右折。 かなり狭いし対向車も見づらいです。ある程度の目視確認したら、思い切ってバットを断しなきゃね。ここから先、一気に道路幅が狭くなります。フロントガラスの中だけじゃなくて、首を動かして道の先を見たり、コーナーミラーの一瞬を逃さないようにしたり、対向車が怖い一本道ですが、 てないのが確認できている限りコース幅を使い切って走れるのが楽しいですねまあ今回は前のセダンに対向車警戒をなすりつけるような構図になってしまっているがなこういう道でラネボを振り切って買った高橋圭介大したもんですね道幅いっぱいにドリフトしながら抜けていく86と nb も十分すぎるほど狂気的だがな車ではなく地形に合わせて敷かれた変則的な道の中を対向車を探りつつ最適なラインを探して走るのがまた楽しいんですよ おっと道の駅があったのか、トイレ休憩だけですぐ出ましょう。広がる大自然、青い空、なんか、奈良の山奥と景色が似てますね。こっちは熊が出るんだろうか。そりゃ熊のだから出るかもですね。さあ道が変則的になってきたぞ。道が右に引っ込むような左小芸やす。あはは、インカットするのはタイヤ2本分までと、自分の中で決めてたので何ともありませんでしたな。 ダム沿いのうねうね道ほどじゃないが、多少はインカットするくらいの方が、楽に早く走れるんだよな。特にプリウスは横幅が小さいですからね、対向車も来る中でライン取りができるというか、狭いサーキットのように走っていけるんですよ。軽自動車ほどじゃないが、日本でコンパクトカーに乗る楽しみはそれだよな。本体が高ければいいかと思いきや、横幅がでかすぎて、すれ違いが辛くて、楽しむこともできずに山道ドライブが終わる。対向車保護、左をぶつけないための安全マージン、道路脇の砂や草木、 万が一への備え、そういうことを全部考えていくと横幅が1800ミリを超えるような車格だとそもそもでかすぎるんじゃねとなる高性能車は道路幅のせいで EV は充電インフラのせいで価値が半減してしまうわけだな日本の道路は狭いだが軽自動車レベルのサイズだと 新透明120キロ区間は心もとない時代遅れの軽自動車規格前後にもう少し大きくしてもいいと思うんだよなあ軽トラのおじさんどうも軽量ミッドシップでショートホイールベースの軽トラ暴走事故の事例をほぼ見ないこととマニュアルが一般的であることに関係はあるのかその話マニュアル信者側めいてるだけなんじゃないかと思ってたんだけどどうなんでしょうかねデリカの方に譲っていただいたのでまた取り締まりに怯えながらのハイペースクルーズトイレとネズミ取り、これが一番のボトルネックだな また譲られてしまいました。煽ってどかしたやべえやべえやべえ。なん入ってくるんだよ。教えはどうなってるんだ教えは。お前ら禁じられた右折を平気で使ってるじゃねえか分かってんのか事故が発生したのは人間が機械に甘えたせいだろうがブレーキ踏ませんのかよくそったれ。懐かしい。そしてここから伊勢神宮に向かっていくのですが、まず時間について、11時にさっきのところを出て、伊勢神宮の内宮にたどり着いたのは14時半ごろ、途中で20分ほど仮眠を取っていましたが、見ての通りずっと一車線なので、車列に混じるのみの道のり、やっと青になった。 間に合ってくれよ、この信号機長いんだからよしまあ日帰りというのは名古屋エリアに住んでる人に限るなもしくは伊勢湾らへんのビジホに2泊分取って2日目に熊野の方に遠征するか伊勢美さんと熊野に7度。外国人来るんでしょうかね京都は今がチャンスなんて言われてたけど佐て伊勢神宮の方に繋がる高速との交差を超えますおとなしく走っています長旅であることを意識して巡航速度も控えめ110くらいで走ってると 下り坂でもこまめにエンジンを切ってくれていこだな。まあ80キロ制限の標識がちょくちょく映ってるけど。この走りで暴走とか危険運転とか、言われる筋合いはないっすな。伊勢の町に降りてきました。ここから先は、特に東海地方の方なら見慣れた景色ですかね。まあ動画としては伊勢神宮はついでだよな。 脳儀平野から熊野を日帰りする検証だしインター降りてからの道も賛道という感じがしてなぜか気が引き締まるちなみに土曜日だったせいかむちゃくちゃ混んでましたねあれだけど道には外出しないと決めていたのにここだけはタイミング悪かったな駐車場には4台分くらい空きがありましたほとんど余裕ないですね特に寄り道はせずに参拝してきますそこから内空の方へ向かっていくのですがここが一番ひどかった混みすぎ 全ての駐車場が満車表示。地球がもうすぐ滅亡するんだけど、宇宙に脱出するためのロケットが伊勢神宮から発射される。そんな込み方してたよな。なんか草。んで、64GB の SD カードのデータがここで満杯になってしまいました。画質が悪くてすまん。ここから3分だけの、ドラレコからのループ録画だ。内空に一番近い駐車場が満車表示なんだけど、そうは言っても出る車いるし、入れるんじゃないか、そう思ってた矢先のこと。 なんだお前それが伊勢神宮参拝後の態度かよぼけ公立小中学校育ちの私 質のの悪い遺伝子への対策は体に染み込んでおります宝くじが当たるようにとか一円玉ごときで自分勝手に祈ったんでしょうね中央歩いてそうマクドナルドのドライブスルー道中のサービスエリアの駐車場にポイ捨てしてそうそして青文字のタイムスタンプ駐車場を探して一周してきた後14時半です私はサクッと参拝だけして帰りましたがあちこち散策しても16時か17時には帰録につけそうですねそれはどうだ道中も合計30分ほどの仮眠以外はほとんどトイレ休憩 のみだったろうドライブのついで程度なら、雪は深夜料金で楽しつつって感じですかね。でもまあ、伊勢に向かうまでの高速の一本道がゴミだな。ちょうど疲れてくるタイミングと被る。しかもほぼ休憩場所なしの地獄。あの後道をどうクリアするか、しっかり対策を練って疲労マネジメントしなきゃ、法定速度を守ったせいで死亡事故を起こす危険がある。特にバイク、今だから言うが、雪は地元民に煽られて、瞬間的に130以上余裕で出してたからな。帰りはずっと70ちょい 退屈で死ぬ何キロも続く直線トンネルで対向車もいなかったら車にもよるけどそれくらいが巡航速度でしょうよそして右側に空車の文字10台分くらいは空いてたよ満車ってなんだよ人口密集地だから歩行者保護ができない人は入ってくるなよたった64馬力とか関係ないから電車で来いというわけで朝2時台出発なら日が暮れるくらいに帰れるということを証明いたしました翌日は寝て休む日にするべきだけども というわけで一本道区間を除けば素敵な旅、熊のドライブでした。ご視聴ありがとうございました。